早い、安いうまいのがいい飲食店なら切れるの早い中古安い態度でかいのが悪い車だろうはカーセンサー150万円中古車見えっぱりの旅始まり始まりー投稿主自体も引用元の動画集の中身知らないんだよなドラレコ動画出たとこ勝負今日はどうなるか出てきたのは R33 にわか車好きをあぶり出す炎の色 r b の音、滑っても前輪に駆動力が分配されるから、安心して踏み込んでいけるんだな。普通に事故ってるんですけど、そういえばドリフトのためにステアリングの打角を増やすと、軽自動車並みに U ターンできるらしいぜ。 その場所からのファイヤーこれはサイド出しというより、駅間にをぶったぎってそうだ。なんだこの動き、グラフィック悪いゲームの、序盤のボスのモーションみたいに動き上がる。この人たち、リアのブレーキホースを止めるバンジョーボルト、バーンアウトするためだけ見抜いてそう。バーンアウト終わったら、ブレーキフルードのエア抜きからする必要あるやつじゃねえか。 ドリフト用後付けサイドを前につける方がマシだろホイールのインチアップはするくせにインセットは考えてないだろうからそういうキャリパー付けたらホイールと干渉しそうすげえなタービンのところが真っ赤になってるぜ排気温度は瞬間的に鮮度に達することがある それくらいありそうですね。燃えてるから消化しなきゃ。かっこ水バシャーで温度差金属バリン。これだけ回すくせに、油温計と水温計と油圧計、どれもついてなさそう。クロックスで富士山に来そう。ラッパーのロゴみたいなの入った黒い帽子かぶってそう。ラジエーターは一応交換してあるらしいし、負圧で熱気を抜く気満々のボンネットだが、そんな低速じゃ冷やせないよな。ド鳥車は横に走るドラッグレースマシン。みんなどう冷却してるのか。シレット消化器出してたのはさておき、どうなんだろうな。 ローテンプサーもで強引に延命してるんだろうか。どちらかというとインタークーラースプレーの応用で、常時水を拭きながら頑張ってるらしいですよ。こっちは危なっかしいな。いつもよ。そうなんだよな。こいつ当て逃げするんだよな。藤原匠じゃないんだし、メカをいたわることもできない奴に、丁寧確実な運転も期待できないわけさ。相変わらず映像が壮絶だよな。 比較的なインパクトほどダメージはでかくないだろうが内部が狭くてすれ違えないトンネル全国各所にありますよね油断できねえこうなってたわけか何を考えてあのスピードで暴走していたのかヒロユキから論理的思考力を奪ったらああいう人間になりそう コンビニとマクドナルドと女の子、男が目指すのはこれだけだ。どこぞのついフェミが、男のことをおしゃべり金溜まって言ってるらしくてさ、おっと、左だけ舗装路に乗ったことで、左右のグリップバランスが崩れて姿勢を乱したぞ。プロレーサーなら対応できたでしょうが、割り込み運転しか能がない、名古屋レベルの低能一般人ならまず無理ですな。名古屋の特徴、一宮とかいうボトルネッククソジャンクションに殺到することで、日本の道路交通の妨害をしている。 道路設計のミスが市民のせいにされててくさ、おっと、今のはぶつからなかったらしいな。青信号と神奈川県警を信じないことで、あなたの生存率と死体発見率は上がる。ぶつけられてもちゃんとブレーキを踏むということを脳内にインプットすることで、あなたが事故らされた後に第三者を巻き添えにするリスクは減る。というか今、しれっとテスラが加速したけど、これ自動運転で避けてますな。ことあるごとに際立ってしまうテスラ車の実力、大して好きじゃなくても肯定せざるを得ないんだよな。 そして昼休み後の授業中のように眠そうなタクシー運転手のおじいちゃんちょっと田舎の年あるあるおじいちゃんの運転が心配になるというかシートのビニール感すごいですね雨の日に乗ったらコーナリング中に横に射出されそう現代の市販車スポーツ走行あるある写真に余力があっても体が持ってかれるあ、寝た言わんこじゃない大抵の交通事故は乗り手の運転技能ではなく集中力の問題で起こるんですよ 下手じゃなくて、真面目に運転してないんだ。このことが分かってないと、運転そのものに慣れていようがやらかします。ひどくなると、自分が逆走していることにも気づかなくなるわけだな。規約上はっきりとは映せないですが、衝突実験のようなクラッシュでした。お、これも懐かしいな。駐車場警察は神様、一体ワンガンミッドナイト料金所の荒木がいる。ワンガンミッドナイトがスチーム版で出てたら、料金所で事故るだけで実績解除されそう。 見てる側が酔いそうなグワングワン撮影で紹介するは、ナンバープレートを隠す機会のようです。マジでグワングワンうざくて草 BGM と字幕のセリフ当てがしつこい猫動画かよ。冒頭に変なトーク挟むにチャンスで紹介チャンネルやん。ちなみにカーボン調にオープニングがなくなったのは、あのタイミングで視聴者の 30% が離脱してたからだ。 このやっと下がってくる描写、AV の中出しの後に、基礎と抜くシーンにそっくり。じゃがりこの期間限定モデルを、新製方系の味って評論する感じのやつやめろ。というかこれが絶対あるはずなのに、家じゃなくて道路脇に止める人たちの神経がわからない。なんだこいつらアホか、車に新録下がれて事故らされたっていうこと以外、バイク側のレベル。 大体歌ンと一緒。自動車学校退学をシャムいカっていうのと、同じレベルの煽り文句誕生してて草バイクが危ないんじゃない安全に乗れないアホが自然と打たされてるだけだ。もちろん熟練者が死ぬ事例も多くあるが、安全装備も揃えない一般人の自滅と。 同列で語ることじゃない。通体がでかい、オフロード風の車間詰めてくる車あるある、民家を抜けてハイスピードクルージングに入ると、コーナー抜けるたびに離れていく。そしてしばらくして遅い軽トラに詰まると、忘れた頃に追い上げてきてまた煽ってくるんだろう。そしてこんなところで後ろのミニバンがスピンした理由、理解ができないんですけど、センターライン付近だけ水たまり、コーナーの R が一番きつくなるスポット、そこで急ハンドルと急ブレーキを組み合わせると、 普通に考えるなら右フロントに荷重が集中してそうですが普通に走れるような人がスピンするような状況じゃないからのサイレントチャイルドスクーター よく見たら足の間に一人乗ってて草これあれば月3万円で、N、ボ b o x 買わなくてえいいやん微妙に光り方がマッチしてない社外製のデイライトに無限のテールゲートスポイラーは子育て装備の必須装備これも見覚えありますよ誰も赤信号で止まらないっていうアホ事案トリプルチェック体制があってもミスが起こる理由なんとなくわかる気がするなトリプルチェックじゃミスに気づけなかったからといってクアッドとかオクトパスチェック体制とか気づくんじゃねえよタコ8のことをオクトって言うらしいがオクトーバーは10月なんだよな タコの足がががが絡まっってて死ぬレベルに会話がこんがらがってきた。なんだこのアマゾンで3000円くらいで売ってる商品説明欄に謎の CG の赤い車が出てきそうな中華製ドラレコみたいな画質は何も見えないんだけど黒いプリウスがこんなところで U ターンしようとしてることが読み取れるはというか右側の木を挟んだ向こう対向車来てるじゃねえかこのまま引き返したら逆走じゃね脳みそが腐った高齢者のことをわかってないようですね経験に学べ老害高齢者プリウスに入る もはやプリウス乗ってて悲しくなってくるよな一周回ってまともに運転する限り めつけ思考の低 IQ スリースアンチじゃないことを証明できるまである待てや何が起こってるんだこれはガチキチガイとの遭遇あるあるわざとぶつけて引き殺さなかったことを後日公開するまず後日公開するっていう言葉を使ってしまったことを公開しろミウインカー進路変更終了までつけっぱなしよし勘違い見落とされどしこい勘違い運転がどのようなものか実際に事故らされかけた経験をもとに学んでいくしかないのだ運転レベルが絶望的に低い人たちの放置が車社会の一番の 問題ななんだよないちいち通報しない俺たちにもその責任の一端があるってことだふざけんなこっちが悪者みたいに嫌がって女性専用車両のあれこれでも見たことあったけどみんな誰が本当に悪いのか理解せずに物言ってる感あるよなおっとここの人たちは運動神経抜群だなすぐ走って逃げたぞ化石さえしてない方が不自然なんだけど運転手がブレーキ踏んでないわけないしなんならハンドル正面に戻したし何が起こっているあかん落ちるぞどうしてこうなったー アルミ缶を自転車に仮設採したせいで盛大にこけるホームレスのドキュメンタリーに似た状況あったぞこっちは物理だけど日本の方では仕事の仮設採で犠牲者が出ますからねカメーハシャコタンでもなんでもねえだろうねえ今時の配達員のスケジュールってかなりカッツカツだと思うんだけどまさかあの人も交差点の右折でかめるとは思ってなかったやろなはなんだ今の女の人元動画のチャンネルの人のカットミスでしょうな 私はそのまま使うけど今の動画も何が起こったのかわからなかったな銃でも取り出されたかそしてこっちは交差点封鎖ドリフトしてたアホが応戦したようですさそのまま駅間にに腕が巻き込まれて人間バーベキューになればいいのにガソリン車規制が厳しくなったの多分ああいう人たちが積み上げた有害なイメージのせいだと思うんですよねうるさくてハイガス巻き散らして車好きの敵は環境保護派じゃなくてああいう系の車好きなんじゃないんですか、うん うわあこれは惜しいわかってれば避けられたかもしれないのに自分が今ミラーの四角にいるってわからないのか周りが見えてないなら追い越し車線に入ってきちゃダメなんだよえ路面は平坦でしたホイールナットの締め付けが甘かったのか左リアのタイヤが突然外れたようですねこれがタイヤがホイールから剥がれたんだったら空気圧不足だと言えるんだがな マジで両方揃ってて草さ、小学生が言うところの中やんアバルトならまだわかるけど、あんなすぐ横転とスピンしそうな車よく乗れますね。いやアバルトになったところで、シーやエンジンレイアウトは何も変わらないだろああいうコンパクトカーって、意外に低重心だったり、ボディが頑丈で衝突に強かったり、アンダーステア傾向でスピンしづらかったりしますよね。というか今のよく言ったな、あのレベルの精神異常者なら普通ぶつかるだろあとですね、前に出たところで執よに煽られる可能性が高いです。 なんて言ったって猿以下の加藤生物で、機能する脳みそは搭載されてないですから。そういうの事実陳列罪っていうらしいな。実際に行いが底変な人に、底変労働者呼ばわりするようなものだ。元新聞配達員の私が、深夜の街を通りますよ。それにしてもこれ草。事故っちゃった人が、次の日にレッカー車をレンタカーしてこようと一晩置いて帰ったのかと思いきや。 普通にヘッドライト光ってるからねこれたった今落ちたやつですよそれもカメラで撮ってる人の運転ミスさリアタイヤが縁石に触れてはいるけどサスペンションが伸びきっててアクセル踏んだところでトラクションはかからないでしょうねおライト消えた なんだよ運転手は別にいたのかよというかこのセダン f f かもしれないですがどっちも気にするべきことじゃない食べ放題に来ておきながら原価の高い食品を胃袋に放り込むだけの楽しくもなんともない修行をしてる人のようださてさんクラッシュに多分くらいのスピードであー リアのフェンダーの部分、バッキバキになってて草サスペンションは底付きしてフレームに大ダメージだと思ったら、運転手の体も負傷してて、お前アホだろ。バンプラバーを子供のソファーとランポリン感覚で押しつぶすな。何あれゴルフカートシリコンバレーサファリオ催促別にさよ。日本人をシリコンバレーに送るっていうプロジェクトあるらしいけど、あれ向こうから猛烈に嫌がられてるらしいな。やることなすことすべて10年遅れ。恥さらしもいいところなんだよな。ちょっと待て何が起きた。 ブレーキの掛け忘れか、D のまま降りちゃったか。プリウスは D レンジでドア開けると B ってなって教えてくれるからな、その車の安全性プリウス以下だな。最近の中国の EV って、衝突安全性も事故を未然に避ける機能も世界トップなんだけど、中国に負ける自動車とか草。 衝突安全性は日産リーフと同レベルに高く、自己予知機能はリーフ以上という結果らしいな。ホンダの HRV、中国に負けてて草、本体高い、充電性能高くない、安全装備弱い、衝突安全性も同等、これ日本じゃ欠けてなくね。手放しがどうとかいう5年前の技術で喜んでる間に、世界車バッテリーセルをフレームと直結したり、バッテリー自体を走行のように用いて、側面衝突に備えるような設計が取り入れられていると。まあ俺は中国 EV 買う気ないけどな。 そもそも中国 e v の台頭で脅威になるのは世界で売れなくなることだろ人口1億の日本とか大した問題じゃない危ねえ危ねえいさんよく避けましたなそもそも暴走事故っていうのが時代遅れだぜ例えば日本の免許制度もスタートが厳しくて終わりが甘いから現状は上がってる使用時間に厳しくて提示は守らないのと何が違うんだあ、すべったもうさ ベタ踏みしただけでスピンしてジコルとかさあ商品設計から欠陥でしょ FR に固執して 4WD 化を断ったやつの末路島達やインリアルライフものにできなかった罰。RR に固執しすぎたところで私は庭の雑草を車で踏み倒すことがあるけどアメリカでは邪魔な木を車で引っ張って切り倒しちゃうようですな北海道でコードネームがつくレベルの熊と戦って勝てると思ってそう銃があっても厳しいような相手だと思うんですけどむしろ妨害電話をかける動物愛護疑念団 たいといい具合に戦っててほしいこのテロリストどもは俺たちが食い止める君たちは人間という動物を守るんだ 勝手に代弁しないでって Twitter で女子大生に叩かれてるついフェミのような偽善テロお疲れ様ですよくカーボン調も同類だろって言われるけど自分のチャンネルに動画出してるだけなのとアットマークつけて殴り込みに行くのとこの区別はつかないかうちわでうまくやってればユタボンみたいにはならないんだよな YouTube のレコメンド機能は敵であり味方というかあのキックアップトラックむっちゃくっちゃ前後おなげーなアメリカじゃあれくらいのサイズもよくあるらしい そりゃ普通の切り返しにも難儀するよなあんなアホみたいな事故を起こすからスペース効率の悪いアホ車だって言われるんですよでも逆に車好きはスペース効率が最高の車であってもバカにするルーミー越し車旋風さずに スポーツカーの収納なんかサーキット行くようにタイヤ4本積めれば十分なんだよタイヤの4本も積めない車種結構あるんですけど住宅街暴走がスポーツなら軽自動車の方がスポーツカーしてるんだよなほら選挙カーも競技車両なんだしスポーツカー勢取トよ2000年代の古い車の方が現代のガソリンスポーツカーよりよっぽど大量の有毒ガスを出してると思うんですけど大丈夫大丈夫適当な原発に誰かがドローン攻撃したら一気に電気足りなくなるから多分それ爆弾とか積まなくても 何日か敷地内に墜落させるだけで効果ありそう。お前の電力ねえから。 原発の稼働停止したって対してリスク変わらねえからこの夏はかなり暑かったけどまさか原発反対派の人たちエアコン使ってないよなコロナワクチン陰謀論者のようにちゃんと病状や熱中症で苦しんでるよな一部の視聴者さんは今のお政治の話だと判断するらしいです原発廃止とクリーンエネルギー推進派が電気足りないのにエアコンつけてるっていう面白い構図があったからネタにしただけなのになちょっと待って救急車さん死に急がないで止まった心臓が再始動しそうな衝撃だなど ローンを用いた空飛ぶ救急車が計画中らしいけど完全に置き換わったら高所恐怖症の人が搬送拒否して死ぬ事案を起きそうまさか医療崩壊すれすれのこのご時世に追い越し車線を封鎖しながら遠くまでドライブに行ってうっかり事故を起こすようなアホはいないよな連休の旅にどこかしらで事故渋滞とか通行止め起きてるんですけど事故渋滞の先端がこのレベルで横転してたらちょっと許しちゃうかもしれないなんかさ新透明の事故による通行止め多くない 透明高速の方が新透明のバックアップになってる気がするんだけどあいつを察知して大げさに避けたプリウスアルファのひとまともここ数ヶ月まともな運転してる一般人さんが光り輝いて見えてしょうがない何の音だよ 今時は保育園を高齢暴走者の突っ込んできづらさで決めるんだぜ懐かしのデミを壊れかけのレディオみたいに嫌がる今のうないで壊れかけのレディオと冷やし中華始めましたのメロディーがごっちゃになってるどうでもいいわところで日本でもああやって抜けてく車いるけど後ろから追 突, 突された後に逃げられたって嘘ついて警察にドラレコ映像出したろうか毎回悩むそして通報までは誰もしないところがああいう奴らがバッコしてる理由なんだろうな名古屋から岐阜にに移り住んだ印象として数台の本当にひどい 人民にち ょ, くちょく遭遇するようになった引き逃げアルテッサ信号虫プリウス黄色線虫の爆音系ぶつけるくらい煽るてすら名古屋にも現実できない低能田舎ーエあとバイクで暴走してるアホガキ集団とドリフトは当然一緒に残すやつらがいますわ次にかけたら当て逃げしようと思いますとりあえず言えるのは運転してる以上都会も田舎もクソなんだぜオフロード車やピックアップトラックをち ょ, くちょくバカにするようなこと言うけど本心は外側にロールバーつけて精細マシンにしたい へこんだプリウスをパテト缶スプレーで補修する動画出したら察してくれなんだぜ。ハコプレスミサイルおい、もうちょっと右にハンドル切ったら、中央分離体使って危険因子を排除できたのに。ノーズが長くて視界に不安を抱える Z。その弱点が際立つ墜落事故ですな。 しかも大廃棄量で適当に踏んでてもかなりのスピードが出るだろちょくちょくニュースになってるわけだマジで年に1回くらいフェアレディ Z の死亡事故のニュースを見ますよね大抵雨の深夜で市街地で単独事故海外でも Z の単独事故率の高さが言われることがある 見た目だけで買って飛ばすにはあまりにも危険な車なのかもなターボが付いてないだけで排気量的には R35 が見えるレベルですからねおいお前らここぞとばかりに洗車しようとするんじゃねえ公衆便所の再生水かもしれないとか考えないんですかね後ろから車が迫ってるのに後退しだしたぞ通過中の新幹線に手を伸ばす修学旅行生のようだ<笑> 今ぶつかった日本の方がむしろ人とごとじゃないんだよな上下水道インフラの老朽化や台風の襲来による冠水被害は知らんぷりできるレベルにないなんだっけプールの線を閉め忘れたせいで水道代数百万円が発生した学校とかあったんだっけあいうかまってニュース調べてたらうんこミュージアムとかいうの出てきたんだけどさ というかくそ、どこの博物館だよと思ったら、マジでどこの博物館なんだよこれ。それにしても、水道が無料で使えるコイン洗車場でも、ここまで荒れないぞ。なぜたった10円の水道代をケチるトイレと駐車場が有料の観光地、君たち一生来られないじゃないか。自販機の飲み物が高いから、スーパーで30円のドリンク買って車内に置いておくのならまだわかる。そういえばマクドナルドでブラックコーヒー頼むと。 必ずガムシロップが付いてくるんだけど、あれ非常用カロリー液として、謝罪しと決定味ガムシロップのコレクトルはスソースと同等の罰ゲームとして通用するレベル。というか君たちいつまで遊んでるんだよ。もう暗くなるんだからヘッドライトつけて帰りな。眩しい。 信号機が見えないレベルで眩しい後続者から見失われそうだから伊島を光らせるためだけに明るくてもスモールつけるレベルで眩しいそして見落とされたと思いきや太陽が反対側だな眩しさとか関係なくろくに見てないやつだったか後続の爆光フォグが眩しすぎて見落とされる太陽が眩しすぎて赤信号を見落とす無頭化が大通りを抜けてきて見落とす人間のミス 注意、視界不良、そういう他人の不具合を、どこまで想定に入れて対応できるかが生存率を分ける。合流を受けそうなときは、あらかじめ左右後方の車との位置関係を把握。トラブルが起きたとき、人間のミスを想定していない仕組みではなく、ミスをした人を責める体制こそが、人を殺してきたのだ。実務は座学より大事であることは大前提。でも基礎知識がないと事故るんだよな。車の運転だろうが、工場だろうが。さて今日の基礎ミサイルのお転向性で確認はンいう迷いは、 こんなの回避不能だと思うだろ ででも秒で反応してブレーキ蹴り込めば多分ギリギリリ避けられたぜ避けられなくても、バンパーだけ交換すればいいレベルまで被害を減らせるんだよな。保険屋も警察も、対応はゴミクソである可能性が高いし、事故らされた時点で大損失は避けられないからな。そして今、バンの側面が盛大に凹んでる映像が流れていましたが、何が起こったのやら、この先で渋滞が起こっているのが、確定している時の気分だぜ。先がどうなってるのか知らないけど、ろくなことになってないのだけわかってて、うんざりするような気分。 はっきり映っていませんが、多重事故が起きたことが確定しました。分岐直前であることを考えると、急ハンドルで降りようとしたアホがいたのかなぁ。後ろから追突されるリスクを考えると、しっかりアクセル踏んで加速していった方がいいぞ。まあ言うだけ無駄か。はこいつをい越し車線に止まりやがったぞ。撮影者もモンキッパターンきた。場にいる人が全員アホって、そんなことあるのかよ。どこまで映せるかなぁ、アホ臭い限りですが、殴り合いの喧嘩が勃発してしまいました。 ゃてトラック物流のための道路網を、クソ雑魚一般人が荒らすのが現代社会なんだな。